私たちは、私たちの思い出 a 見つけたのは、r たち r 思 c 出を i r けたのは、私たちの思い a を見つけたのは、私たちの n い a を見つけたのは、私た i の思い出を見つけたのは、私たちの思い出を見つけたのは、私たちの思い出を見つけたのは、私 s ちの思い出を見つけたのは、私たちの思い出を見つけたのは、私 e ち lose all the damn time. I've l た s t my e の t i r e career. e v ち r y w h e r e i た e は、e n ち I've lost. It all started coming together when I came here in 2015. And yeah. 俺たちは2 0 1 8年の US champ だよ。あなたはあなたの勝ちだ g あなたはあなたの勝ちだよ。あなたはあなたの勝ちだよ。あなたはあなたの勝ちだよ。あなたはあなたの勝ちだよ。 俺たちのピューマンは、あなたのピュドマンを見つけたたのピューマンを見つけたら、あなたのピューマンを見つけたら、あなたのピューマンを見つけたら、あなたのを見つけたら、あなたのピューマンを見つけたら、あなたのピュ u マンを見つあなたのピを見つけたあなたのピを見つけたら、あなたのピューマンを見つけたら、あなたのピューマンをあなたのピューマンを見つけたら、あなたのピューマンを見つけたら、あなたら、あなた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 ステージのイン t ーネットで見てみましょう。 はい。 p は n e s e p e o p l e d o n t u n d と r s t a は d is, is that I'm a fighter, and I've b e e n a fighter my whole d a は n life. 俺は勝つことがですて、私は若い時に会いに行くことが今日は日本に行くことができて、毎日毎日、何年間優しく思ってたんだろう私は2ヶ月間でこの t ャンピオ n を演じることができて、私はジュース・ロビンソンの勝ちを見つけたんだ。彼は彼を見つけたんだ。こし試合は今日は マカベ・ホンマは人々が嫁したことがあったけど、私は嫁したことがあっ d もしあなたは嫁したことがあったら、私は嫁したことがあったら、私は i したことが n ったら、嫁した s とがあったら、嫁したことがあった t 嫁したことが n ったら、嫁したことがあったら、嫁 e たことがあっでら、嫁したことがあったら、嫁したことがあったら、 もう一度、も e 一度、もう一度、e う i 度、もう n 度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、m う一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、i う一度、もう一度、もう一度、t t 一度、もう一度、o う一度、もう一度、もう一度、もう一度、も はい。 復活だ、復活ののるしだ、いいぜ、これがすべてじゃねんだこれがまだ始まりで、相手もよ、ジュースとヘナで、いいじゃねえか、心通ってるやつだぜ、正義運で、でもよ、本体でやるわよ、わさびじゃねえんだよ、俺たち本気でいしいからよだからこそ面白いんだよ、お来たぜ、今日頑張ったやつが来たぜ、おい。 よしカムスカワさんああまた次はまたてっぺん取ってるそんな夢真壁はてっぺん取るっつったその気持ちは俺も変わりないでも今現状今の俺の力では到底取れるもんじゃないでも俺は戦い続ける戦い続けたうで 俺と真壁の相立ち2択取ってやるプランククソくらいだよんなは、俺キャリア何年目か22年目2二年目の新人いっていいじゃんおこんな俺みたいな独占男いっていいよだから ペペンとってどんくさいやつらの希望となる夢となる絶対でり て, てるその第一歩として11月17日から始まるワールドカップリーグ誰が何と言おうと俺と真壁投棄真壁本まで出場するエナウェイには申し訳ないけどエナウェと 直接対決してないけど、えなあれ、譲ってくれ、えなあれにもそういう気持ちあったと思うんですよ、任務上で、俺が真壁のリアルパートナーだなんて言ってたよなら、うん、でもえなあれ、譲ってくれ、譲ってくれないって言うんだったら、実力講師だ、やってやるよ、もうんうん。あとは、会社なんて任せて、うん、俺は。 あれがなんてうと11月17らからかいなくのもあったかい2018はマカレオンまで一つ一つに続けてください。